皆さんこんにちは今回はヒューガミズキのお話をしようと思いますヒューガミズキは庭の中では少し地味な存在かもしれませんけれども3月頃に可憐な花を咲かしてくれます秋の手入れですともう花芽が確認できますからあまり無茶な剪定はせずむしろ消極的に花芽を残そうとする剪定をすると思いますけれども 夏場の手入れはどうでしょうか小さな枝をかがんで切り戻すのはめんどくさいので刈り込みでバリバリと刈り込んでしまう方も多いのではないでしょうかもちろんその方が作業は手っ取り早く済みますが木の風情としてはどうでしょうか来年の春にヒュウガミズキらしい花を見ることはできるでしょうか雪柳の動画の時にお話ししましたが 夏場の手入れで手を抜いて刈り込んでしまえば来年の春はしょぼしょぼの花しか咲きません手間をかけてそれなりの剪定をすれば雪穴ぎらしい花が咲くというお話をしたことがあります今バックで流れているのは昨年の秋の手入れの様子です秋ならばこのように花芽の位置が確認できますからあえて花を減らすような剪定はしないと思いますけれども夏場の剪定は 来年の花の位置を想像しながら剪定しなければなりませんこちらは今年の6月の手入れの様子ですこの剪定でも多くの花を失うことになるとは思いますけれどもこのまま株を大きくしていくわけにもいかないので切り戻し剪定をしています 花が終わると即芽から枝が伸びてこのような枝の形になります7月から8月頃に葉っぱの付け根に花芽分化しますのでその前に切り戻し剪定を行います枝先をこのように切る切り詰めはしない方が良いと思いますこのように切り詰めてしまうと夏までの間にそこからまた新しい芽が出てしまい 問題の解決になりませんさらにこのように刈り込んでしまうと切り口から新しい芽が出てしまい枝先が密集してしまいます切り戻し剪定なら枝の間引きと株の縮小化が同時にできますつまりこの位置で切り戻すということです あるいはもう一段下できればもっと小さくできますこの残った枝に花芽分化が起これば来年の花を見ることができます株の中に空間ができて風通しも良くなります左と右では木を同じような大きさに切ったとしても枝先の密集度が違います 株の中心から外側に向かって剪定していくのが、このような株物の剪定のコツです中心部から剪定していけば、交差枝のような無駄枝を先に取ることができます 古くなった枝は付け根で切り取って枝の更新を図ります枝先はちょんと切り詰めない方が自然な仕上がりになりますこういう木なのですから 借り揃える必要はないと思いませんかもう少し古くなった株の例もご覧いただきましょうマンションの一角にある日向ーガ水木ですけれどもこのぐらいの広さになると借り込んでしまいたくなる気持ちはよくわかりますけれども 面倒ででもも手ををけれれればそそなりにそののしい風情を醸し出してくれるものです確かに一時的に手間はかかりますけれども毎年同じように手間をかける必要はありませんしまたこのような枝抜きをしておけば次からの手入れはずっと楽になりますから毎年同じように刈り込む手入れよりもかえって手間はかからないものです。 長いサイクルで比べればそれほど手間のかかり方が違うわけではありません、うん、よし Thank、you ご視聴ありがとうございました。